皆さん、こんにちは。NGO 世界を見つめて第3回後半をお送りしていきます。日本の NPO や NGO で働いている方をゲストに招いてお話を伺う NGO 世界を見つめて、第3回目、前半でもお話を伺ってきましたが、今回は NPO 法人ハンズの横田さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 はい。あの、ハンズの横田です。よろしくお願いいたします。はい。前半に引き続き、えー、僕と鎌倉さんとでお話を伺わせていただけたらなと思います。えー、前半ではハンズさんの授業内容の中でも、ケニアとパプアニューギニアの活動について伺ってきました。えー、後半ではアフリカ西部シエラレオネでの活動や、新型コロナウイルス、世界を騒がしている COVID-19 の影響というものが、活動の中にどう及んだのかなど、えー、お伺いしていきたいと思います、えー。横田さん、改めましてよろしくお願いいたします。 し, いいたします。よろしくお願いいたしますはい、それでは早速なんですけれども、えー、前回の続きとしてハンズさんの活動の内容詳細をお伺いできたらと思います、えー、今回はシエラレオネの活動についてお伺いしたいのですがこちらもパワーポイントをご用意いただいたということで視聴者の皆さんにはそちらをご覧いただきながら横田さんにご説明いただきますはい、シエラレオネでもあの活動をご説明させていただきますまはい。レオネのま概要、国の概要ですね また、ここに概要が書いてありますけれども、まず一番注目していただきたいのが、平均寿命がまあ52歳、2017年のデータではありますけど、大変短くなっております。まあ、その大きな理由の一つがあの、約10年間、1990年代から10年間、ダイヤモンド利点による紛争、まあ、内紛、うん、内戦が続いたということ、そしてまた2014年からはエ ボ, エボラ出血熱がの感染が拡大したということ。 もちろんそれに加えてですね、大変もともと貧しい国だったということもあるかと思います。そしてあの、私どもが活動しているのが、あのガンビア県という、えー、ギニアあの、北の方の方県です、はい。そちらではですね、あのまあ、一番下に書いてあるんですけども、2016年頃から、まあ、県庁所在地の一部のみ、水と電気の供給設備がはず始まったい う, う, そういう地域で我々は活動しております。はい 我々 の, あの活動の目的ですけれども、世界で一番命が短い国と言われたシエラ・レオネにおいて将来を担っていく子どもたちが、食と栄養の大切さを知り、自らの手で持続した栄養改善を行っていけるような仕組みをる作ること、はい、それを目的としております。そしてその方法ですけれども、小学校の校庭、まあ、現在は10校ですけれども、 校庭に教師と子供たちが野菜と一緒にモリンガの木を栽培するモリンガスクールガーデンを作り、そこで収穫できた野菜とモリンガの葉を学校給食に加えることで子供たちの栄養を改善している、はい、そういう活動を行っています。そしてこの活動には地元の NGO と、また国連世界食料計画 WFT などが一緒に協力して実施をしていただいております。 で今あの出てきたモリンガなんですけれども、まあ、こちらに詳しくその栄養成分っていうのが書いてあるんですけれども、まああのー、特にビタミンやミネラルのまあ栄養素が豊富ということで、まあ、今あの シ, ラシエラ・レオネだけではなくて他のいろいろな国でもですね、このモリンガを活用してま栄養改善があの行われております。これがモリンガスクールガーデンの様子なんですけれども、うん、大の えー、これはあの学校のそのモリンガスクールガーデンですね。今の、はい。こで生徒や教員が一緒にやってますけども、うん、種を巻いて、そして肉をやって、そうすると右側のように、あっという間にですね、本当に生、ね、いがですね。は、ま、い、あ、生い茂ってますね。<笑>こういう感じになっていく、うん。そしてそれが、まあこ、この後はあっという間ではないんですけども、給食として下の写真のようにですね。はい。 給食として食べることができて栄養改善につながって い, っていければというふうに考えております、うんはい、この後ですね活動の様子をあの世界食糧計画が提供してい た, あのいただいた動画にあの、はい、用意してありますのでそちらもぜひご覧になっていただければと思います、はい、WFP シェアラヨーネ副代表の津村です、えー、ここはシェアラヨーネ北部にある、えー、カンビア県の学校です、えー、新学期が始まって 日本の支援を受けた学校給食も始まりましたここではですね今年から学校給食それから日本の ngo ハンズの学校菜園プロジェクトとのパートナーシップがスタートしますこのパートナーシップの目的はですね現地で取れた栄養素の豊富な食材を積極的に学校給食に取り入れて子どもや家庭 地域の栄養改善の促進をすることですえちょうど今学校給食のご本、えー、が調理されているところです、えー、この NGO ハンズ の, あのこのプロジェクトの、えー、主催者、えー、藤井さんにお話を伺いたいと思いますあ、はい、あ藤井さんどうもあお疲れ様です、はい、こんにちはこんにちは どんな感じですか、今日は。そうですね、今日はあの、モリンガを使った料理を、あの、地元の方たち、女性たちにしてもらおうということで。今モリンガの葉っぱを、あの、茎から外しているところです。そうですか。はい。で、まずモリンガ料理はもうここからスタートですね。あ、そうですか、そうですか。はい、これは、あの、茎を取って。はい。葉っぱだけにしてま。葉っぱだけにするわけですね。はい、なるほど。 あの今私たち今年4月からモリンガスクールガーデンプロジェクトを始めましたこのプロジェクトの目的は小学校の子どもたちの自立した栄養改善を目的にしています で今はあの地域の女性たちにどうやってモリンガの葉っぱを使った料理を作るかっていうところを WFP と一緒に協力しながらトレーニングをしているところですこのようにモリンガのような、まあ、現地で採れた栄養素の高い食材を、えー、単調になりがちな学校給食に取り入れるのは非常に大事なことだと思っておりまして、えー、このようなあの、まあ、補完的な パーートナーシップ、ね、学校給食と学校再園、まあ、このような補完的な連携をです、ね、まあ、そこでのものを一つのモデルとして、あの他の地域にも普及させていこうと思っております。 はい。皆さんにも動画を見ていただきました。日本ではなかなかこう耳にしないモリンガというものですけども、非常にこう栄養改善に役立っていて、またかつローカルの人たちが一緒に育てているという光景も見ていただきましたが、えー、鎌倉さんどうでしょうかそうですね。もう見るからにみずみずしくて栄養たっぷりなモリンガなんですけど、うん、気になったのが味でして、横田さん、モリンガってどんな味がするんですかえー、っとですね。あの、おそらくですね、 あの、日本人、美味しいものをたくさん食べている日本人にとっては、それほど美味しいとか、そういうふうに思わないんではないかと思うんですけれども、しかし、あの、あの、現地の人たちは、まあ、モリンガだけで食べるわけではないので、いろんなものを一緒にして、ま、食べてますので、あの、給食とかでは非常に好評だというふうに聞いております。うん、ありがとうございます。確かに、こう、スープというか、ね、で作ってましたし、子供たちも、あの、モリンガの、 あの写真見たらすごい笑顔だったので、うん、<笑>ね 美味しいんだろうなと思いました。ちょっとチャンスがあったら食べてみたいですよ ね, ね、佐藤さん。はい。<笑>いや地元で作れる、こう、高栄養な野菜、野菜っていうんですかね、葉っぱとして、ま地域の人たち自ら作ることができるという活動を見させていただきました。ここからはですね、そうしたこう、現地の活動、じっくりと時間をかけてローカルの人々と築き上げてきた活動が、この新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響で、どのような 影響を受けているのか、えー、お伺いできたらなと思います。はい。あの、新型コロナウイルスの、まあ、影響というのはあの、当然、まあ、日本でもかなり大きな影響がありまあので、それぞれの国でかなり大きな影響があります。そしてその影響もですね、やはり地域や時期によってかなり異なるんですけれども、あのそれを ま, あまとめてみ、あのー、見るとこういう形になるのではないかと思います。 各、あの、まず最初に各、各通道地、それぞれの国での制約ですね。ま外出の制限、完全に禁止してしまう。あるいは昼間のみ、あるいは昼間の一定のみの時間だけ外出ができない。そうなると、やはり活動もですね、非常に限られたものになってしまいますし、次にあの集会の制限ですね。集会自体を禁止する、した時期もありますし、人数の制限をしてしまう。そうすると、やはり我々の活動の、えー、 まあ、かなり多くの活動の中に研修とかですね、あるいは会合が入ってますので、そういうこともなかなかできなくなっています、うん。そして3つ目の学校幼稚園の休校。これもですね、先ほどあのケニアとかシエラ・レオネでは学校、あるいは幼稚園で活動を行っているということをお伝えしましたけれども、ケニアでは例えば去年の3月から12月までが学校が休校。シエラ・レオネも9月頃までは休校になっていまして、 あの我々の活動も、その、えー、その期間は、活動することができませんでした。そして最後に、あのーまあ、日本から見に行ったときにです、ね、入国時に2週間の隔離をですね、はいえー、しなければならない。これもずっとではないんですけど、うん、そういう時期、あるいはそういう国もありまして、そうすると、やはり、うんあのー 出張ベースで、あの、活動を行っている人、あるいは活動に関わる人っていうのは全くそこに行けなくなってしまったっていうのが、以上の状況でした。それとともにですね、あとは日本サイトの方針による制約って書いたんですけども、これはですね、はい、日本が、まあ、我々もいろんなところから、あの、まあ、資金をですね、いただいて活動してますので、まあ、例えば、あの外務省だとか、あの国際協力機構、JICA ですね、そうするとやはり、 あのそちらの、まあ、方針には、基本的には従わなければいけないということになります。うん、そうすると、現地からの退避指示だとか、今度は逆に現地への渡航制限っていう、うんまあ、そういうのがありまして、なかなかあの活動が思うようにできなかった、この1年間ではあります。うんうんうん、ただあの、一方ではですね、そうあの思って、なかなか日本人、あるいは日本海 の, のスタッフがいないと、何もできないのではないかというふうに思っていたところ、はい 現地の人たち、あるいは現地人、現地のスタッフたちが、まあ、いろんな工夫をして、もちろんわれわれもです、ね、一緒に考えてです、ね、そうすると、今までできないと思っていたことが、あもう少しできるんだっていうような、ういう人たちもあったんですねです、まああのー、もちろん悪いことの方が多かったんですけども、はい、でも、その中で新しい発見、あもっといろいろな可能性があるんだということも考えることが、あの感じることができた。 新型コロナウイルスによる影響でした。ありがとうございます。いろいろと、はい、あの、第1回、第2回でも鎌倉さん、あの、他の NGO の方々、新型コロナウイルスの影響についても語られてたと思いますけれども、どうですか、うん、今のお話を伺って。いや、まさにですね、このハンズさんのミッションにある、人づくり、仕組みづくりをしていたから、 その現地の方たちが、もう、あ, あの、アイディアを持って、いろいろ実践されたんだなって思いました。うん、本当にこう、緊急時に生きるというのは、もう、これに尽きるなって、改めて感じました、うん。はい。で、横田さん、やはりあの、現地とはオンラインで会議をやりながら、こう、アイディアを出し等々行われてたんですかそうですね。まあ、あの、 私が直接会議に入るっていうことも、まあ、たまにはあったんですけど、まあ、それよりも、やはり、まあ、日本に、まあ、実はあの日本人の担当者、プロジェクトマネージャーがいて、で現地、あるいはあのー、現地から退避したスタッフとかですね、そういう人たちがつないでですね、会、う、議、んまあ、をしてっていうことはあの、本当に頻繁にありました。うーん いや、元から、こう、医療が脆弱であったり、こう、インフラがないところでの、この新型コロナウイルス、非常にまだまだ、あの、困難が続いていて、チャレンジが多いかと思いますが、今の横田さんに伺った現地のスタッフのお話、非常に勇気をいただきました。ありがとうございます。はい。あの、それでは、あの、えっ、ー、と、スライドで、ちょっとその新型コロナが、えっ、ー、と、そうですね、この感染拡大した時の様子をちょっとだけ紹介しますまで。はい。ありがとうございます。例えば、左側の、 研修は、これはあの、個別研修って書いてあるんですけども、集会ができないときに、もう一人一人ですね、個別でも本当に教えていた。うん、そで右側は、まあ、少しそれが緩んだときに、まあ、それま、あの、これまであんまり手洗いとかやっていなかったんですけども、そういうことを、まあ、推進して、もうぜひ、手洗いは重要なんだっていうことを、ま、伝えて研修を行ってました。で、まあ、これはあの、 本当であれば、この部屋にたくさん人数入れるんですけども、こういう形で感覚をしてです、ね。うんあのまあ、研修、再開してもこのの、このような形で行ってました。で、また、パプアニューギニアではですね、まあ、手洗いっていうもの自体があまりですねあの、されなかったり、あるいはしてもですね、水たまりに手を突っ込んだり、バケツに手を突っ込んだりするような形が多かったと思うんですけれども、まあ、そうではなくて、きちんと、まあ、流水といいますか、こういう形であのきちんと手洗いが、 必要なんだということ で, です、ね、あのまあ、こういう手洗い器具をまあ作って、作ることをまあ伝えていく保険ボランティアの人たちがですね、でまあ、手洗いの重要さを伝えていく、こういう活動を行っていました。はい、以上です。 はい、ありがとうございます。え様々なあの困難課題にですね、果敢に挑戦していくそのハンズさんなんですけれどもえ、横田さんご自身はこのハンズでの活動、そして様々な人のデベロップメントヘルスに関わっていく、このパッションというのが一体どこから来るのかというのがですねえ、前半からずっとお話を伺っていて、僕も気になっていたところなんですけれども、そもそもなぜこのような業界を志されたんでしょうか。はい、ありがとうございます。あの、 そうですね、まあ、NPO、NGO、あのー、で働いている方、たくさんいらっしゃると思うんで す, 思うんですけれども、まあ、私の場合は、ですね、かなり遅く、40代後半からこの、まあ、世界にと言いますか、入りました。あのーまあ、それまでもですね、いろいろな、あのーえー、いくつかのまあ職業と言いますかあの、転職をしていたんですけれども。 で、まあ国際協力とかそういうこと、途上国に関しては、あの、ずっと関心がありました。はい。まあ、あの、どれか一つをきっかけに突然っていうわけではないんですけれども、まあ少しずつですね、あの、そういうことの積み重ねで、あの、途上国のことが、何かしら関わっていきたいというふうに思った、うんということがあります。その中で、まあ、特に、まあ、思い出すのがですね。はい。記事あの 途上国から、えー、研修とか視察をですね、受け入れる。大体2週間から4週間ぐらいの研修とか視察を受け入れる。受け入れをして、まあ、その人たちと、まあ、10人から20人、あるいはなと、時には30人ぐらいの人たちと一緒に、まあ、日本中を回って、まあ、いろんな会社を訪問して話を聞いたり、うんそういうところもあったりとかで、そういう活動、あの仕事をしてた時があります。はい。あ あの国の人たちから、まあ、その国の話を聞いたりすることができましたしまた、その、えー、研修や視察に来られる人は比較的、まあ、役人であったり企業の人で、まあ、恵まれた人なんですね、うん、中にはあの私のように研修団 に, 一緒にくっついてくる人たちに対して俺がおごってやるという太っ腹なような人もいたんですけれども。 やはりそうではない人がまあ大半で、たとえばそういう恵まれた人でも、あの日当ですね、それほど多くない日当でも、あの全部貯金に回して、自分がまあ一番安い、うんまあ、バナナ一本を食べるとかですね、まあ、そういうことをしている人もかなりいたんですね。まあ、そういうのを見ると、まあ、せっかく日本に来たのに、まあ、日本のまあ食べ物とか食べないのとか聞いても、ですねいやいや、俺はこれでいいんだみたいなことをとす。 えー、まあ、なんていうんですか、日本との違いとかですね、そういうことがですね、やはり非常に、あの、今まで、それまではそんなに意識してなかったことが、もう本当に身近に感じられて、まあ、やはり自分もですね、もっともっとそういう途上国の実情を知りたい、あるいは、まあ、国、うん、に関わっていきたいというふうに思ったのも大きなきっかけの一つだったと思います。 ありがとうございます。きっとこれからもあの、こうした業界を目指したいと思う、こう、若者たちも、こういう動画を見てですねあ、ぜひ自分も挑戦してみたいなと思う方がいるかと思いますが、おそらく横田さんが経験されてきたことって、こう、悲しい現実であったり、苦しい状況だけではなく、様々な、本当にこう、思い出に残るようなシーンもあったのではないのかなと思いますけれども、そうした業界をこう、目指される、こう、はい、若い人たち、何かメッセージはございますかそうですね。まあ、メッセージっていうことでもないんですけれども、今、どうしてもあの、 この新型コロナウイルスのこういう状況で、まあ、日本も大変な時期で、まあ、そうするとですね、どうしても、まあ、我々のように国際協力に関わっていると、いや、それより目の前の日本のことを思ってやった方がいいんじゃないかっていう、まあ、そういう声も聞こえてくるんですね。ただ、まあ、私はですね、もちろんそれも大切なことで、まあ、できればそういうこともやりたいと思うんですけども、やはりもう今は、あの、世界がですね、まあ、いろんな形でもうつながっている、もちろん、あの、人の、 えっ、ー、と、行き地もありますし、情報の、まあ、なんていうんですかね、あの交流といいますか、うんもあり、ものもあります。ですから、なかなか、その日本だけで、えっ、ー、と、何か完結できる世界ではないと思うんですね。うんまあ、そういうふうに考えると、やはり日本だけ、まあ、幸せになるといいますか、いいっていうことは、もう、ありえないですし、うん、そうであれば、あの、もちろん日本も、もっともっといい国になってほしいんですけれども、 世界のいろんな国にも同じように、まあ、日本の方が本当に幸せかどうか分からないと私は実は思ってるんですけれども、はい、でもそういう国でも我々ができることは、うん、そうすれば、またそこで我々もいろんなことを学んでですね、そこでまあ楽しさもあれば、また日本にですね、そこから持って帰れるものもたくさん発見できる、教えてもらえるというふうに考えています。はい、非常に力強いお言葉をいただきましたが、鎌倉さんいかがでしょうか え、もう、横田さんのその研修生を見てらっしゃった眼差しっていうのをすごい感じました。で、あの、さっき佐藤さん若い人へのちょっとメッセージっていうのもあったんですけども、はい、あの、横田さんがその40代後半に国際協力の道に入られた。 もしかしたら、あの、多くの40代、もしかしたら50代の方たちはですね、なんかこう、若い、あの、自分はもうちょっとこの年齢だから、ちょっともう無理かななんて思ってらっしゃる方もいるんじゃないかなと思いました。逆に横田さん、40代オーバーの人たちに向けて、何かメッセージがあると、お願いしたいです。そうですね。まあ、あの、まあ、別に年齢はあんまり関係ないと思うんですけれども、<笑>まあ、でも何か、あの、 できること、あるいはやれるチャンスがあればですね。まあ、ぜひ、あの、してほしいな。まあ、その、すごくその無理をする必要はなくて、できることからですね、やっていただければと思います。で、まあ、実際にまあ、そういう人も、今、あの、いろんな企業で働きながら、我々のような NPO や NGO を手伝ってくれるとかですね、そういう人も増えてますのでですね、あの、いろんな形があると思いますので、ぜひ、あの、そう、どんな形でも、まあ、国際協力、国際交流、あるいはまあ、あの、いろんな、 違う形でも、その海外でながるような活用であると思いますので、ぜひそういう方あの、そういうことに関心を持ってもらいたいと思います、はい。ありがとうございます。まさに関わり方はいろいろですので、ちょっと関心がある方はぜひ、ハンズさんのページですとか、はい、チェックしていただけると嬉しいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしてそんなハンズさん、これからの活動というのはどういったビジョンを持ちながら活動されているのでしょうかあの これは、まあ、あの今後のといいますか、今まででもやってきたことなんですけれどもあの、母子の健康を 守, 守るためのツールとして、母子手帳の推進というのを以前から行っています。これは大きな意味での仕組み作りとか、はい、作りにもつながるとい考えてますうんそして母子手帳は、ですね、まあ、日本にいると当たり前あって当たり前なんですけども、実はあの母子手帳が初めてできたのは日本で、日本でそうなんですね。 まあ1948年ですから1945年に第二次世界大戦が終わって戦後間もなく母と子供の健康を含めて一冊の手帳にあのまとめたのが日本でした。こ、うん、れを最初にした人たちはまあ先見の明があったなと非常に感謝、うん。そして1990年代ぐらいからですねその母子手帳の良さが認められてあのいろんな国に広がり始めてまあ現在はまあ五十国。 国以上でで、まあ、帳が開発されていますすそうなんですねで、まあ、現在のハ ン, ズ、まあ、ハンズは小さな団体ですので、まあ、すごく大きな活動はできないんですけれども、あの今、現在行っている活動が、まあ、国際的な母子手帳の推進普及を行っている国際母子手帳委員会というのがあるんですけれども、まあ、ハンズの関係者もたくさんあそこに入っているんですけれども、その活動をサポートする、そして母子手帳に関する研修講義への講師派遣、そして母子手帳に関する情報提供や、 母子手帳の貸し出し、まああの海外のいろんな母子手帳に関するまあ情報とか母子手帳そのものがあの私どもの事務所にありますので、まあそういうたのをあの活用させていただきてます。はい。でこの母子手帳委員会なんですけれども、あのその一番大きな活動が母子手帳国際会議というのがですね行ってまして、大体た2年に1度行ってまして、で第11回前回はタイで2018年に。 約29カ国447名が参加しておりますで第12回はオランダで2020年、昨年開催予定だったんですけども、あの延期になりまして、現在は2022年に開催予定になってますので、まあ、そちらをぜひ成功させたいといま、うん。またあの、研修講義への講師派遣なんですけれども、現在は主に JICA 主催の研修に講師を派遣しておりまして、まあ、参加者は い、まあ、いろいろな途上国ですねアフリカや中南米、アジアなどの開発途上国の政府関係者や医療従事者などが参加されていますで。最後に母子手帳に関する情報提供や貸し出しなんですけれども、これはまあ主な対象はメディア、まあ、メディアはいろいろまあテレビ、新聞、雑誌、出版社などいろいろなんですけれども、あと学校関係者や保険業関係者、学生などに対していろんな情報提供や母子手帳の貸し出しを行っています。 で今この写真にあるのは、まあ、都内の高校でですね、まあ、世界に広がる母子健康手帳というテーマで展示を行ったときに、まあ、情報提供や母子手帳をあの貸し出しさせていただきました。 以上ですす、はいありがとうございますこうしたあの活動をですね視聴者の皆さんもあのご覧になられまして私には何ができるかなとか僕はこのハンズに一体どのように関わったらいいだろうかって思われている方もいらっしゃると思いますそうした方々に対してですねハンズさんの活動を応援したいと思っている方に一体どうい う, こうサポートの仕方参加の方法などがあるのかということもお聞かせ願いますでしょうか。ははいいありがとうございますあの私どもの活動は やはりあの皆様、いろいろな方からのまあご支援ですね、ご支援によってあの活動を継続しております。そのご支援をぜひお願いしたいと思ってますけどまずはまあ会員になっていただくということで、まあ、正会員、三助会員、2つございます、またあの寄付、それぞれあのご紹介した活動についての寄付でも結構ですし、ハンズ全体に対してでも、はい、私どもは認定 NPO 法人 の資格を取っておりますので、まあ、寄付金の控除を受けることができます、まあ、その寄付の一つとしてましてですねマンスリーサポートプログラムというのを作っておりますこちらも各事業別あるいはハンズ全体母子健康手帳、まあ、それぞれあの指定することができます月500円から参加するしていただくことができます、はい、あとはあのリサイクル募金というのがありましてあの不要な、まあ、ここに書いてある本とか DVDCD ゲームなどですね こういうものを寄付していただきますと、そのまあ査定額をまあハンズに寄付していただける。まあ今あの簡単にご説明させていただきましたけれども、あのもしよろしければ、あのハンズの。ホームページ、こちらの方をご覧になっていただければと思います。はい、ありがとうございます。今最後に、あのフェイスブックの方も、あの日本語でもそうですし、あとパプアニューギニアとケニアは。 それぞれの現地のスタッフがフェイスブックを活用して い, いますので、うん、もしよろしければぜひご覧になっていただければと思いますのですは、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にマンスリーサポーターからあの家にあるちょっとリサイクルできそうなものまで、うん、本当いろんなメニュー取り揃えてらっしゃって、まさに自分ができるところから関われる、うん、そんな感じですよね。はい。 まあもちろんそれ以外にもまあボランティアとかインターンとかですね。あのそういう形での、あの関わ、関わっていただくのも大変ありがたく思います。はい。いぜひあの興味関心ある皆様あの、ハンズさんのホームページであったり、あとフェイスブックでもあの、現地の写真どんどん更新されているということですので、今日の写真もっと見てみたいなと思う方もそういうところから繋がっていただけたらなと思います。はい。 というわけで、あの、非常に駆け足になってしまいましたが、本日のこの、えー、NGO 世界を見つめて、えー、本日は特定非営利活動法人ハンズの横田正史さんをゲストにお話を伺っていきました。えー、鎌倉さんお話を伺っていていかがでしょう、いかがだったでしょうか。本当にこう、心温まる。 プロジェクトだなって思いました。で、これからの私、母子手帳の活動、すごい自分も応援したいなって思いました。母、う、子、ん、手帳って、今思うと私もちょっと実家にあるので、のもう一回ちょっと振り返りたいんですが、本当にこう子供の成長の記録が残って、残されているものだと思います。今、ちょうど収録日、あの、収録してるの3月で、3月といえば東日本大震災の ね、あの月ですで。私がすごいあの覚えているのが、あの被災した石巻でご自宅があるところにですね、一人の女性がいろいろ探して、ものを探していてでな、どうしたんですかって聞きましたら、母子手帳を探していると、うん。で、あの赤ちゃんを育てていて、それの記録があの載っている。 一冊なので、あのー、やっぱりこう、つながっ、つないだ、つながった、この命を、なんか守る、残すために、母子手帳がなくなってしまったんです、ということで、本当に震災から5日目ぐらいですかね、探してらっしゃるお母さんいらっしゃいました。で、その時思ったのが、母子手帳ってすごい記録なんだな、って思いました。うん、なので、ぜひですね、この母子手帳の、あのー、王が、まあ、広く、 世界中のお母さんの手にしっかりと渡ってほしいなと改めて、うん、はい、あの思いました。本当にいいお話、いろいろありがとうございます。 ありがとうございます。はい。本当にハンズさんの活動、こう、モリンガから、かまどから、母子手帳まで、様々な、本当に幅にわたって活動されてますので、こう、一口に NGO といってもなかなかどういう活動してるのかなって、あの、少しわからないな、ちょっと調べてみたいなという方は、ぜひハンズさんの活動も見てみてください。えということで、前後半に分けてお話しいただきましたが、本当にあっという間で、まだまだ時間が足りないところではありますが、本日は、ゆっくりとご解説いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。